そんなことだから甘く見られるんですけどね。どうも、政治いろいろの学部です。終戦宣言、輸出規制、台湾への軍事支援、そして北京五輪ボイコットと、政治上の問題をいくつも抱える中間関係。つい先日、 両国の要人が会談を開き、懸案事項についていろいろと意見交換を行ったようですが、果たして目立った成果はあるのでしょうか。2021年12月3日付、朝鮮日報からの引用です。青瓦台の宋文国家安保室長が2日、中国へ向かい、楊潔地、 中央政治局委員と会談した。新型コロナウイルスの変異種オミクロン株により、世界が緊張する中、中国側の要請で北京ではなく天津で会談を開いた。天津は北京からおよそ140キロ離れていて、中国の4つの直轄市の一つだ。蘇室長は同日午後、 天津市内のホテルで楊潔チ委員と会談を行い、来年2月の北京冬季オリンピックを契機として、韓国のムンジェイン大統領が進めている南北米もしくは南北米中が参加する終戦宣言構想などについて話し合った。今回の訪中は昨年8月に楊潔チ委員が韓国を訪れたことに対する 当例という形式と韓国政府は説明した。会談上の雰囲気は和気あいあいとしたものだった。楊潔地委員は両国を重要な隣人と表現し、総室長も良き隣人は金に換えられないと応じた。中国も新型コロナでオリンピックの実施に赤信号が灯ったことから、 各種の活動に忙しい。そうした中で、中国外交部阿修市の劉慶祥市長が最近、在中北朝鮮大使館のチョンヒョンウ講師と会談するなど、関連の動きがキャッチされた。ただし、中国外交部の王文賓報道官は最近、北京冬季オリンピックは政治的舞台ではないと発言した。 韓国政府は新型コロナのため、北京冬季オリンピックが簡素化される場合であっても、終戦宣言は引き続き推進するという立場だ。とのことで、いかがでしょうか。米中関係の緊張が増し、自国への輸出規制解除の目途も立たない中で迎えた中間会談。首脳会談ではなかったとはいえ、韓国側の狙いはシンプルです。 韓国いや文在寅は就任以来ずっと終戦宣言にこだわり続けており特に最近は大臣前に是が非でも南北統一を成し遂げようと躍起になっているのですそのためには米中両方の全面的な協力が必要ということで頑固な北朝鮮にも間接的に圧力をかけてもらうべく一生懸命中国にニコニコヘラヘラしているというわけなのです まあ、いつもの構図ですよね。一方、中国としては終戦宣言にそれほど強い関心があるわけではなく、韓国の思惑をストレートに受け止めているとは言えません。中国としても、うかつに韓国にいい顔をして、アメリカとの摩擦を強めたくはないため、終戦宣言のように、自国に直接の利益がなさそうな案件については、 緩やかなペンディングで話を長引かせるのが得策と考えているのでしょう。そもそも中国は今、北京オリンピック開催や女子テニスプレイヤーの消息不明問題の対応に追われており、韓国の相手どころではないというのが本音なのではないでしょうか。要するに、韓国なんて二の次、三の次というわけですね。ただし、 終戦宣言発出及び朝鮮半島の統一が中国にとって全くの無関係でメリットがないのかというともちろんそうではありませんむしろ中国としては状況次第では朝鮮半島もありだろうぐらいに思っている節があります中国にとって望ましい朝鮮半島統一とはすなわち石化統一です 朝鮮半島に巨大なレッドゾーンつまり共産圏が形成されれば中国としては単純に陣営が拡大したことになりアメリカやヨーロッパ場合によっては日本に対抗する防波堤になる可能性があります中国にしてみれば韓国は属国という大前提がありますから本気になればいつでもこっち側に引き込めるだろうという算段があるはずです 今回の会談でも、韓国は北京から140キロメートル以上離れた都市までわざわざ呼びつけられていますからね。中国側は新型コロナウイルス変異株の再拡大を懸念しての措置と説明していますが、どこまで本当なのでしょうか。まあそれはともかくとして、仮に今すぐ石化統一されたとしても、北朝鮮という厄介者は、 韓国が引き受けてくれるでしょうから中国としては北朝鮮の持つ軍事力の恩恵のみを受けることができるのです中国らしいダサンですよねそういう意味では左派のムンジェイン政権のうちに南北統一に向けて働きかけるのが一つのチャンスとも言えますが中国としてはやはりアメリカを敵に回すリスクも同時に考えなければならず今のところ アメリカの方に天秤が傾いている状態です。ここからは個人的な見解になりますが、中国が本気で終戦宣言に前向きなスタンスを見せる可能性は、少なくとも習近平国家主席の時代はゼロなのではないでしょうか。韓国が北朝鮮を吸収する形の南北統一にこだわる限り、中韓の間でも認識が根本的にすれ違っているわけで、 中国としても簡単には譲れないでしょう。レッドゾーンが形成されなければ、中国としては全く意味がありませんからね。逆に、韓国がアメリカの言うことを聞いて北朝鮮を説得し、非核化を実現させれば、アメリカ陣営による強力な防波堤がすぐそばに生まれてしまうことになります。これは、中国としても是が非でも避けたいところでしょう。 まあ、韓国がコウモリ国家である限り、どちらの可能性もゼロだとは思うのですが。結局、今回の会談の成果といえば、中国にしてみれば、やっぱり韓国は従順な属国なんだなという再認識ができたというぐらいしかありません。終戦宣言についての諸々のメッセージも、外交上のリップサービスでしょう。中国は今、 北京オリンピック開催のことしか頭にないわけですからね。そのあたりは韓国もさすがにわかっていると思うのですが、中途半端に南北統一させて核の脅威がますます大きくならないことを日本としては祈るばかりです。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、